見た目に息を使う女性のためのものという認識は、すでに古くなりつつあるようだ。大手美容クリニックに勤務し、YouTube や SNS で美容整形に関する情報を積極的に発信している美容外科医の北尾前都医師と田口淳之介医師はこう語る。シミやホクロ取りなど簡単なものは、もちろん男性もイケメンになりたいという理由で整形をする方は多いです。よ。 技術の進歩によってダウンタイムが減ってきました。女性よりも公言しづらい雰囲気なので周囲に秘密にしている方は多いかもしれませんが、北尾医師。顔のどの部分をどう変化させればイケメンになれるのか。そこで参考になるのが、ジャニーズだ。どんな顔をイケメンと捉えるかには流行がありますし本人のコンプレックスとも相談しながらこちらからアドバイスすることもあります。 そこで参考にしているのが、金星が取れているジャニーズのイケメンたちです。彼らが日本を代表するイケメンなのは間違いないですからね。顔には黄金比と呼ばれるものがあります。髪の生え際から眉までの幅と、眉から鼻の下までの幅、そして鼻の下から顎下までの幅が1、1、1の比率であることが理想的なんです。 もちろん、それぞれのパーツの大きさやインパクトにも左右されますが、そこで本詞は、北尾医師と田口医師の二人に参考になる、顔面黄金比、を持つジャニーズアイドルをランキング形式で聞いた。四角5位、山田涼介、平い、せい、ジャンプ。第5位は、顔面国宝とも呼ばれる山田涼介だ。 圧倒的な魅力を誇る平行二重と透き通る白い肌はまさに王子様のようですね。黄金比という点では、ほんの少し人中、鼻から上唇まで垂直に伸びる溝が長いですが、ほぼマッチしております。控えめで綺麗な唇で、可愛らしさも残していてポイントが高い。フェイスラインや鼻先と下顎の突端部を、 直線で結んだライン、いわゆるいいラインに余分なも、たつきがなく、どの角度から見てもイケメンですね、田口医師。四角四位、道江俊優、何わ男子。第四位の道江俊介は、黄金比の乱れをパーツでカバーしているところが参考になるという、塩川イケメンの道江さん。清潔感漂う白くて透明な肌と、満面の笑みの時に見られるシャイニングスマイルは、 現代の日本では欠かせない太陽となっているのではないでしょうか。実は道枝さんは美容外科的な黄金比からは外れているんです。具体的には眉から鼻の下までの幅である中顔面が短いのです。しかし、絶妙な顔のバランスによって幼く可愛い感じがうまく出ています。こういうバランスの取り方もあるのかと参考になりますね。北尾石。 四角三位、目黒蓮、スノーマン。テレビで見ない日はない目黒ハスは、三位にランクイン。メメ、こと目黒蓮さんも素晴らしいバランスです。道枝さんと違って、黄金比と比べると、少し中眼面が長く、重長 な, な印象はありますが、それがセクシーな魅力を醸し出しています。ポイントは目元なんですね。綺麗な平行二重ですが、涙袋は控えめです。 涙袋があると愛嬌は出ますが、ない方がセクシーで洋津やな印象になるんです。唇の横幅がやや狭いのも特徴的です。黄金比から外れていても、独自の魅力が出る、とてもいい例ですね。余談になりますが、スラッとした超身章顔のスタイルも魅力を倍増させています。田口医師。四角2位、中島健と、セクシーゾーン。 ダントツの女性人気を誇る中島健人は2位だ。中島さんは特に今流行りの顔だと感じます。キリッとした眉毛に少し彫りの深い目鼻立ち。黄金比もそうですが、中島さんは白金比なんですよ。これは顔全体の横幅が1、縦幅の辺が 1.4 で成り立っている顔のバランスを指します。お化粧をして、女装をしてもとても綺麗だと思いますね。 小鼻の横幅が少し大きいのですが、スッとした鼻筋により、それも中島さんの魅力に変わっていると思います。北尾石。四角一位、平野市用、キング、リンチェプリンス。圧倒的一位は平野市用。驚くほど黄金比にマッチしているという。平野さんは完璧ですよ。ほぼ黄金比の配置通りなんです。 加えて、平行型の広すぎないナチュラルな二重と、ぷっくりとした涙袋が魅力を増しています。美容外科では、男性から、目元を変えたい、というリクエストも、かなり多くなっておりますが、実際に二重埋没手術で、平野さんのような完璧な二重を作るのは、なかなか難しいんですね。しかし、目指すところではあります。また、 鼻の穴の形は少し横長から丸型となっており、尾翼は黄金比よりやや広くなっておりますが、高さがしっかりあり、綺麗な E ラインとフェイスラインが男性らしさを引き出しています。田口医師。ジャニーズのイケメンたちの顔に共通するのは、少し特徴的なパーツを逆に本人の魅力にしている点だ。 小金比や白金比など美しい顔を定義するための尺度は複数ありますが少し外れたところが逆に自分らしさだったりもするんです。コンプレックスのあるパーツそのものを変えるのか、微調整して自分の魅力に変えるのか、多くのやり方を学ぶことができますね。これほど美しい顔で歌って踊れて演技もできるのだから、世の女性がメロメロになるのも納得だ。